ラジオネーム、チョロさん。ありがとう、チョロさんありがとうございます。チョ ロ, さん、ね、チ, ョロチョロ。ちゃんキちゃん、こんばんは。こんばんは。うちの母親は、別れ際に手を振るのではなく、グッパッと。手をグーパーとします。たまたま居合わせた友人に、何やれなんて突っ込まれますが、それがた、ま、当たり前すぎて突っ込まれたことにびっくりしました。お, お二人は今思いつく親の癖ってありますか親の癖ん癖か。 なんだろうなあ。お母さんはでもくせっけでした。そういうことじゃないんだろうけど。あ、くせっかそういうことじゃないんだろうけど、くせっけでした。なんだろう、私は全く遺伝しなかったな。く、けきれいですもんね。ありがとう。まっすぐでね<笑>。親の癖。意外と今一緒にいるからわからないかも。ああ、そうか。 私でも電話するときにお母さんと電話するときは大抵なんか「もスもスって始まったりするかあいつもなんかそのイメージあるイメージあるじゃん45回目ですみたいなそう五5回目です、ね、そうそう何の意味もないんだけど「ズー」とか「スー」とかそうまったりしゃべっちゃうなう<笑>、えー、んうんうんえか思いつきたいけど全然思いつかないどんな感じなんだろうないな全然 うん。締めをじゃあ締める全然思いつかないか、まあそうですよね、えー、よ じ, ゃあじゃあ締めましょう締めましょ う, しょうさて<笑>めっちゃこのクマさん鼻痒くなるえでもいろいろ舞うよこいつそうすごい痒いえーおまけの<笑>おまけ終了のお時間ですはいそうですすごい痒い番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております宛先は おはがきの場合郵便番号一零号の八千に文化放送ファンズプロジェクトラボまで。はいメールの場合はすべて小文字でファンズアットマーク joqr ドットネットファンズアットマーク joqr ドットネットファンズの綴りは f u n s ですよ。次は日曜日の本放送じゃかよいじゃん。<笑>本放送でお会いしましょう。お相手は楠木ぎトと今度カエルでした。バイバーイ。バイバーイ